はい、どうもみですさて、本日は関西クラクラクラブのホームからこちらをお送りしていきたいというふうに思うんですけども、え今日のテーマに関してなんですが、バーバリアンキングを2倍活用する方法 と, というところで、大きく出たな、と<笑><笑>あの思う方もいらっしゃるかもしれませんけども、あの上級者の方にとっては、もしかするとあの何を今更言ってるのよっていうふうに思われちゃうかもしれませんが、 結構ね、これ、あのー、ご存知なのか、ご存知ないのか、やってらっしゃらない方が多いんですよね。んで、それに関してのお話ですって、まず、バーバリアンキングってどんなユニットかというと、体力が1万超えていて、もう、ものすごい HP、モリモリユニットですよね。で、攻撃力もまあ600ぐらいと、レベルマックスでこれぐらい持っている、まあ、あ工房を兼ね備えたユニットになります。で、ポイントはアイアンフィスト。 言われるこの能力で、えー、体力で体が回復4700結構回復しますよね。で、攻撃力も約1000弱回復、あーと上昇して、かつ、バーバリアンを召喚して、そのバーバリアンが霊イジ状態で出てくるっていう、またその強みもありますよね。これは自分のラボの、えー、とバーバリアンレベルと同 じ, よう同じレベルになりますね。えー、レベル MAX までそうれと言えば、レベルマックスのバーバリアンが霊イ状態で出てくるという感じですね。 でえ、かつ、えー、速度上昇33です。これもまたね、あの、肝で、要するにスピードも上がり、攻撃力も上がり、えー、バーバリアンがいっぱい出てきて、いあたり一面をもう蹂林しまくっちゃうっていう、まあそんな能力なんですけども、一番注目すべきは、ここ、ここなんですよ。ちょっとこれ白に白で見にくくて申し訳ないんですけども、これ、10秒間。 この10秒間っていう時間が固定なんですよね。バーバリアンキングって。これアーチャークイーンのクロークなんかだったり、エタナルトームはレベルが上がるとどんどんその効果時間が伸びるんですけど、ババキンの場合10秒ってレベル5からもうずーっと固定なんですよ。変わらないんですね。なんでこの10秒間をフルで皆さん使い続けて、使い切れてますかっていうところがポイントです。 で、まあ、いろいろ細かく話すよりも、動画見ながらね、あのー、感じてもらった方が早いかなと思うんで、ちょっとね、今回、あのー、申し訳ない、ね、ボキボキさんがね、結構最近、前回バカ撮ってるのになぜかここだけ、こういうね、悪いところで上げちゃうのが、本当に申し訳ないんですけども、んと、2回、えっ、ー、とね、今回、ババキンの能力がうまく使えてないというところで、ごめん、ちょっと紹介させてください。ごめんね、ボキボキさん見てたら、本当ごめん。で、 えー、とこの、ね、バーベリアンキングっていうのがどっから来るかっていうと、こっから来るんですね、こうグーッとね、タンホール方面に回っていくわけなんですけども、ここでやられます、ここで。どういうやられ方をするか見ててほしいなというふうに思います。で、えーと、まずババキンの天敵って何かっていうと、まあ、シングルインフェルノタワーですよね。あのこれがあるとですね、もう 影取られて壊せないような場面ができちゃった場合もどうしようもなくなるっていうのが、まあ、ババキンの弱みです。で、えー、っと、クロークとかエタナルトームと違って、あの、ババキンのフィストって体力は回復するけど、今取っているターゲットは外れないんですね。これちょっとね、あの、分かっているけど分かってない方が結構多いんじゃないかな。あの、気がしているポイントで、 あのフィストを使えば、のそのフィストの効果分、ちゃんと生き延びてくれるだろうみたいな風に誤解っていうか、錯覚かなってる方が結構多いというふうに思うんですよ。で、今回のボキボキさんのケースっていうのもまさにそれになっていて、まあ、キングにちょっと注目しますね。ドラゴンたちはちょっと無視します、今回は。 で、えー、赤い表示になってまだね使わないんですね、フィストで今ドラゴン舞台に呪文とか一生懸命出してるんですけどもこれでシングに下げられますよねで体力ゼロになりました自動でフィストが発動するんですがはい、もうやられた今これ紫になってますよねこの紫でビュンビュンビュンってなんかこう出てるこの時間ってこの10秒間のフィスト効果時間なんですよでこの部分の今ずっと8秒間ぐらいフィスト効果時間残ってますよねこれ完全に無駄にしちゃってるんですね、この8秒間を これってすごく大きなことで、あの、今回、このシングルインフェルタワーにげられたタイミングで、リストを発動してましたけども、これ、あらかじめ、ここに来る前の、まあ、この辺のタイミングで、リストが発動できていれば、バーバリアンが生まれてくるから、このバーバーで、一時的にこの、 えー、っと、シングルインフェのタゲも取れたと思いますし、相手のバーバリアンキングと当たるわけなんですけど当たった時にも、バーバリアンプラスキング の, そのレイジー攻撃力上昇効果によって一気にこれでガーンと突破できた可能性が高いと思うんですよね。なんだけども、シングルに限られて、もうあの余命行くばくもない状態でフィストを使ってしまったがために、フィストの効果時間だったり、ババアが出てきて、それがターゲットを取ってくれるうまみの時間っていうのが、 ほぼほぼ使い切れずに、キングが怒ってしまった。で、キングが怒ってしまうと、バーバリアンにかかっている0時効果も確かなくなるはず、うん。だともう一回見てみたいと思うんですけど、なくなるはずなんですよね。なので、えっと、そうなった場合に、あの、これってすごく大きな損失じゃないですか。0時10秒間、馬場に乗っている状態と乗ってない状態で、まぁ、あ、テントちょっと違うし、あの、これね、今回みたいなケースって、あの、応答、 と特殊能力発動を設定している方ほどよくやる事故というかねミスになるのでまあそういう設定している方はあの特殊能力っていうのは基本自分で打つものでどうしても打てないようなタイミング見落としちゃった時の保険としてこのト能力発動を使うっていうふうに考えておいた方がいいね。で、えー、ともう1個は、えー、とこれですかね。 えっと、ボキボキさん、今回全回も取ってるんですよ。取ってるんだけども、えっとね、フィストがやっぱり持たないことになってるっていうところですね。えっと、でもこれね、もう序盤 の, この突撃艦スタビルがうまかったなここに、 あのま、あこの村の配置も多少ね、ちょっと良くないっちゃ良くないんですけども、そこを見落とさずに、きっちりと、え、スパビズを突撃機関乗せて、え、ぶち込んでいって、アンホール、投石、この辺のスケートアとかも全部こうね、処理していくことができたっていう、これがやっぱり効いてますよね。相手のロイちゃんには入んなかったのか。ま、でもこんだけ潰しちゃ十分でしょうっていうぐらいの、の戦果が得られてますね。で、ババキン、出していきます。 ロイちゃんと当たるんですが、ここはババキンの底力ですね。自力で突破していく体力半分の状態ですね。で、投石器のこの深くら辺に穴を開けていくわけなんですけども、投石のターゲットが今ババキンに入っています。というところですね。で、えっ、ー、と、バーバリアンキングの体力赤ゲージになっています。で、ここで、えっ、ー、と、アイスゴーレムのフリーズ効果発動。しかし、シングルのターゲットがババキンに入っていて、これキングが、えー、と体力どんどん削られて、今これ自動で能力発動しましたよね。 発動して、ただここでアイスゴーレムに食らって止まってしまう。で、その間に落ちちゃうという感じですね。で、バーバリアンにかかっている、これちょっと見にくいかな、ちょっと。えっと、ヘイストとレイジの効果が少しかぶつて見えにくかったですけども、で、バーバリアンたちもおそらくこれ多分レイジここが切れてるはず。ちょっともう一回後で見 て, 見てみましょうかね、一歩目のアタッね。 でえー、とそのまま、ね、体力がなくなったバーバリアンキングの仕事量っていうのがすごく今少なかったのが分かったかなとい う, ふうに思いますで。こうなるのであればやっぱり早めにフィストを放っておいて、まあ、相手の防衛援軍が、ね、あのこれ初見で攻めていったんですけどもアイスゴーレムであったとっいう点がまあ不運ではあったんですが。 やっぱりああいう風に、あのー、シングルインフェルノに限らず、えー、クロスボウのターゲットとかね、早めにこう、えー、取ってしまって打たれ続けるような状態になる場合には、ちょっと早め、あの、黄色ゲージぐらいのところでもう、すぐにフィットを放ってしまった方が僕はいいかなって思います。あの、キングのね、えっと、場合、あのー、ちゃんとここで打つんだっていうのが、決まってればいいと思うんですけど、決まってない場合には、見れませんが、これキングね、ここで、 キング の, その体力も一緒にこう攻めてる時間って見れるじゃないですか。で、そのキングの体力が黄色になってきたなと思ったらどこにキングがいるかとか、まあ、関係なしにポーンと。 あのー、なんだっけ、えっ、ー、と、フィスト、能力ですね。もう出しちゃってもいいかなと思います。出しちゃうことによって、最悪のフィスト効果時間の、ほとんどを使えないっていう事態だけは避けられると思いますので、あのー、多少ね、えっ、ー、と、おかしなタイミングになってしまっても、あのー、もう体力が消えて自動で発動するようなことになるよりはいいかなと思います。 大体ね、自動発動した場合って10秒間も持たないんですね、ババキンが。これ非常にもったいないので、ちょっとね、そこは注意をした方がいいかなっていうしますね。ちょっと見てみましょうか。あの、もう一回ごめん。あの、これ見して、あの、すいません。えっと、ちょっと4倍速で進みますね。あの、一応見といた方がいいな。0 <笑>時効果が。多分切れると思うんだけど。うーんと、ちゃんと事前にそれ把握しときゃよかったですね。本当に、あの、お粗末な動画になってしまって申し訳ないんですが。 ババキン出てきました。もうちょっとですね。ババキンがどんどん進んでいって、で、これシングルインフェルノのタゲをもらっちゃいますって、まあ、この辺からかな。はい、これで0時発動ですね。で、バーバリアンたちの様子を見てみると、はい、やっぱこれ、受けてますよね。ババの、この、えっ、ー、と、まあ、ヤックの後ろで見えないけども、えっ、ー、と、バーバリアンの体が紫から肌色に変わりましたね。やっぱり切れちゃうので、うんと、しっかりババキンを生かしておかないと出てきたバーバリアンの仕事量まで下がっちゃうってことですね。 でえ、ここからはね、えっ、ー、とー、うまく、ね、このキングの能力を使っている例を紹介していきたいというふうに思います。これ、ジョーカーさんですけども、あの、スーサイドって言われる、いわゆるそのヒーローパートで、そこにヒーラーとかつけずに、あ、えー、とはユニットたちに混ぜ込むんじゃなくて、ヒーロー単体で押していく攻め方をする方は、かなりこのヒーロー使いがうまい傾向にあると思うんです。ジョーカーさんまさにそういう攻め方が、えっ、ー、と、得意な方なので、このヒーローの付け方がうまいんですけども、 今回ですね、クイヒーでこの下方面、こっちに攻め入っていきながら、このシングルインフェルの相手のバーバリアンキング、クイーンですね、このあたりっていうのを、ババキンをアーチャークイ、クイヒーに添えていきながら突破するような感じになっています。これね、ヒーラーをつける場所もうまいですね。これ先につきちゃうと透析器にワンチャン打たれちゃうっていう事故があり得るので、あの無駄にヒーラーを早めにつけるんじゃなくて、えっと透析器にこう垂直に当たるように角度をつけて出す。 ことによって、万が一アーチャークイーンが、大関機の区画をスルーしちゃった場合にも、ヒーラーが比較的打たれにくいようなポジションにいられるように配慮してますね。う, こうまいですよね。ちょっとまあ、今回のキングの話はそれますけども、えー、お上手かなっていう。相手のババキン出てきました。これね、キングーの話なんで、ついに言うと、あのクイヒた対キングだと、ね、クイーンが負けます。<笑>なので、ストライカーを使うなり、あとはレイジを使うなりして、クイーン許可するす。 シングルのタゲを 取, り取られましたけども、これフリーズ使ってすぐにババキンフィスト使いましたよね。フィスト使ったタイミングでババが出てきて体力満タンまで回復したので、はい、これ。またこれ、バーバリアンキングの体力が緑ケージなのに、フィストの効果時間が切れているっていうこと。これがポイントですね。こうーーすることによって、このキングの10秒間のフィストの能力の旨みを全部使い切ったというところです。 で、今回、巨爆があったりとかして、なかなか、あの、ババの破壊も進まず、えー、なんか、キングがね、すごい、あの、短距離で終わっちゃったように見えるんですけども、ここにあった、その、金庫とか、そういうストレージをがっつり、あの、ババキンが殴り壊してくれたっていうことが結構大事で、あの、それによってば時間が負けているわけですね。えー、かつ、今回、金庫とかそういうストレージだったから、あの、火力面における恩恵はそんなに感じにくかったと思うんですけども、もしもこれがクロ黒壺とか、 えー、とウィズトとかそういうものであった場合にはなおさら今キングが、えー、と短距離ですけども、えー、とそのフィスト状態で壊してくれたゾーンの効果というのがいきますよねいう具合でもうとにかくキングのフィストっていうのはもう早め早めに打っていくでフィストの効果時間が終わってからキングがやられるならやられてくれというふ、ね、うに考えていくと 出てくるバーバリアンの効果っていうのも 100% 使い切ることができるし、キングのね速度上昇、攻撃力上昇、この貴重な10秒間を無駄にしないことができるという点でこのポイントはかなり重要ですのでね覚えておきたいなというふうに思います。で今回みたいに。 えっと、混ぜ込んでしまうと少し分かりにくいかもしれないんで、もうちょっとね、えっと、長い距離を移動した場合のケースも見ていこうと思うんですけども、これ、えっと、J さん惜しかったんだよな、98% で、取り切れなかったんだけど、あの、キングのね、仕事量がすっごく分かるあのアタックですね。こっち方面、キングでガッサリ削るんですね。こんだけ削るのよ。これすごくないっていう感じ。本当に。あの、削る量がバカにならないんですよね。 まず、ダク入りのタンクを削って、で、3次方面に歩き始めます。で、このまま一気に、この、ほんと3次のどん付きぐらいまで行っちゃうんですけど、後ろからアーチャークイーンがね、サポートに入っているものって感じ。ボムタワーがあるとこではやっぱり、フィストスカうと全部ね、ババがやられちゃうんで、巨爆やボムタワーはなるべく、避けていきたいところ。なんですけども、はい、ここで赤ゲージになって、で、ここで、ちゃんとね、手動でフィスト発動しましたよね。ちょっと遅れちゃったなーっていう気はしましたけども、 火力が低いんで、このまま10秒間のフィスト効果時間をきっちり使い切ります。で、えー、ここ、もうきれいに掃除していってくれましたよね、こんな感じで。わかりますかねさらに、えっ、ー、とフィストが切れてもババアが残ってるので、まだ、えー、と余力があるわけですね。この素の状態のババキンにも。なので、いやほら、これ、これ、これですよ。ここ全部ババキンですよ。ここ全部ババキン。 これだけのカットをしてくれるユニット力なので、やっぱこいつの10秒間っていうのを2秒で終わらせるのか、10秒きっちりババ含めて仕事をさせるのかで、どれくらい結果が変わるのかっていうのはもう、あの、この範囲を見れば一 目, 一目瞭然ですよね。おそらくクイーンね、 のキングに添えて、こっち方面歩かせていこうと思ったんじゃないかなと思います。た分そこが、今回プラン違っちゃったところで、今、ドラゴンたちが出てくるタイミング、少し遅くなってしまった感があるんですけども、あのー、ま、結果的には惜しいところまで行きましてね、もうちょっとっていう感じだったかな。これなんで取れなかったんだろう。残った呪文は0時2発、フリーズ2発ですね、トーンも深めにかけていって突撃感を、 タンフォーまで届けていいこれ中は何が入ってるのかなドラゴンとかバルーン系が入ってるんでしょうかね。えっ、ー、と、そうですね。ドラゴンバルーンが入っています。でレイジをかけてタウンホールを確実に撃破。ドラゴンたちが中心部分から約上の方に向かっていっていますが、ポイズン効果に結構入っちゃってますね。で、このポイズン効果、アチャクイキングと当たっている最中に対空砲にガンガン撃たれたのか。あなるほど。 この対空砲ですね。いや、これロケットバルーン2台持ってたら多分余裕の展開だったかもしれないな。ま あ, あ、あの、フレンドリー対戦と違ってね、この野良戦って気持ちのユニット、まあスーパーユニットを変えられないのでね、あのー、これ多分いた仕方なく今回ロケバル持っていけなかったんじゃないかなと思うんですけども、これ持っていってたら勝ちでしたね。もうほぼほぼでも勝ちですよね、これ。うん。本当に。この、この、そうか。えー、っと、 インドラの体力がちょっと足んなかったんだな。キングをたげてるうちにテスラに落とされたというところでしたね。とまあいう形でですね、あのバーバリアンキングの能力って10秒間、あのー、体力上昇だけではなく、移動速度、攻撃力上昇、バーバリアンキングにもレイジンがかかるって、この3拍子揃ったもう破壊の10秒間なわけですよ。 この10秒間をきっちり使い切れるタイミングで能力発動するには、オートに頼るのは絶対ダメってことですね。必ず黄色ぐらいになったらもうやばいと思って手動で、えとおっと、押しちゃってください。<笑>ここで使うんだっていうね、あのタイミングが測れる方は別です。あのちゃんと自分でそ の, 他のタイミングを測って、えー、巨爆とかボムタワーがないところを選んで使うっていうのがもう当然ベストなんですけども、あのそこまで見る余裕ない方は、黄色に入ってきたらもうとりあえず押しとけるぐらいでもいいと思います。 そうすることによって、フィストの効果時間を2秒とかで終わらせてしまうよりは、しっかり10秒使い切る。のね、ポイントを意識するだけでも、前回より相当変わってくると思うので、これですね、あの、なんかうまくいかない、言ってるんだけど前回取れないっていう方は、ぜひ、えー、っと、フィストの効果時間、が生きれてるかなっていうところ、見直してみてもらうと、もしかしたら、ちょっと、えー、結果が変わってくるかもしれないなというところでございます。 はい。ではですね、本日はバーバリアンキングのフィットを題材にキングを2倍活かす、えー、方法というところでね、ちょっと大きく出ましたが、えー、話をさせていただきました。いかがでしたでしょうか、えー、と私の動画こんな感じでですね、タンフォルーンホール12から14ぐらいのプレイヤーを対象に、えー、クラン対戦で役に立つ情報を発信しております。いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録してもらえたらすごく嬉しいです。また、これからもですね、こういったためになる動画いっぱい出していきたいというふうに思っておりますので、どうぞご視聴よろしくお願いいたします。